それはそうです、ね。ジュラエースだとかっていうような価値が<笑>もしかしたら移れちゃって、ね、下が上がってきてます ね, ね。これでもかっこいいね十分かっこいい。そうです。そうですフランスが結構柔らかいと思ったけど、意外とそうでもない。ね意外に正直わかんなかった。 まあね、あんまりそんなもがいたりとかはしてないんで、本当の違いは分かんないけど、なんかやっぱりでも、クランクはそんななにさあ感じなかったよ、ね、だから逆 に, 逆に逃げてる印象がないですよね、のフォーアームになってから、結構、なんだろう、硬くなってるのかもしれないね、だから、まあ見た目も全然悪くないと思う、クラリフなんで、フォーアームだと思っていて 全然 あ, あと一番の違いはやっぱりブレーキっすよね、<笑>あのもう DE っていうのと、そこのブレーキをしたし、そこの音に対して、うん、この振動がもうハンドルとかにダイレクトに伝えてくる、あの辺の節度感っていうところは、やっぱりアルテムだとか、そっちの方もあるんで、スーッてブレーキしていく、違、ね、うん。 走行距離も明らかに違うよね。多分違うんだと思うよ、ね。なんか気が気が全然違うってな。やっぱり、はいうん、あのスノが全然効かない感じがすげえ。<笑>でもまああの危ないっていうぐらいの機器の悪さってわけでもないけど、ね。<笑>そうんうん。まあなんる全然。<笑>本当にハイグレードのねホイールと車両につけてるから若干スピード出ちゃうよ、ね。うん まあ、今回ね実は、臭が臭の船だけは実は変えてあって、なんでかっていうと、もともとのクラリスのやつって、臭と船がくっついてるやつしかなくて、アルミ用のやつしかないんだよね、州だから、そこはしょうがないんで、パーソナル用のーをつけるために取り付けるでも、そうしても、月が良くなるかと絶対に良くなってないっていう、そこがあとまあやっぱシフトはあの 特にフロントとかはそうだけどやっ変えるときはよっぽいしょって感じのなんかちょっとね<笑>遅い感じはするしちょっと力入れないと変色しない感じはするよね、リアもまあなんだろうなシフトミスするよね、なんか自分でこう、うんうん、アップしたつもりがダ ウ, ンなんかダウンしちゃうみたいな、なんかやっぱり少し力がいるっていうかでタイムラグもちょっとあって、うん、やっぱシフトする時はちょっときはよっぽいしょって感じはするけど。確かに でもまあそれがスピードに直結するかって言うとそうでもないかもしれないけど、ねまあ、ミスにはつながるかもしれないけどまあレースとかは差が出るかもしれないけど普通に走ってるもんね正直あんまりいや多分これ本当にもう一り走る能では僕ごいいんだと思いますよ ね, ねあとやっぱりシフトをカチャッてした時になんかいきなり僕らやって言って11速じゃないですか、ね、で8速じゃないですかガタッて 変わったなって感じはしたかなこれなんかだと結構その11速のクロスレシをすぎちゃうと結構2段飛ばししちゃうことも多かったりするんだけどこれだと1個変えるだけですげえ変わった感が出てるからまあこれでもいいかって思っちゃう、ね、なんだけなか意外と貸速のが意外と走りやすいなて思ってたのあと全部スピードがダイレクト感があって。 いろいろ考えたけども勝手な俺の推測で全然合ってるかどうかわかるだけで言うと な, なんかチェーンがやっぱり11速になったら細くて薄くなったからなんかチェーンの力の伝達効率みたいなのが悪くなってんじゃないかなと思うか発足の太くてねあのそれが何か熱いチェーンかなんかこう。 不動のね、クランクからの回転の選択がすごく効率が良くてなんか進むような気がするんでねなんかこの間シングルスピードの他のねピストみたいなの乗った時も思ったけどなんかチェーンが太いやつの方がなんか進むなって感じがすごいしたんだよねまあこれは気のせいかもしれない全くの空想なんだけども、うん、なんかそんな感じでしたそのチェーンの作りに無理がないからだと思うけどそのチェーンの音が全然ほんとしなくて なんかだから、走行音がなんかこう、ロードノイズと、ホイールの風切り音しかしなくって、なんかね走りや、気持ちよく走れる感じ、音が静かで、ね、ちょっと GoPro にどんだけ音が入ってるかわかんないけど、いつもよりそのチェーンの音が全然しなくって、なんかびっくりした、ね、そ, うで、まあ、それ普通にその辺走るんだけどだから、11速もいらないかもしれないな 売、う、る、んうん、ポタする人てるのや、うん、とか恥にやすい人になったそういうことかものすごくそういう意味で考えられてるの。まあでもクラリスっ て, なんていうのクライスの上にソ、えー、ーラー急速のフラーと急速のピアグラがあってその上に1015なんだけどコスパっていう意味でいうと意外とそんな良くないんだよね。な<笑>んでかっていうとク<笑>ラリスなんかヤフーショッピングとかちょっと安めのところで買おうとすると。うん 4万ぐらいかかるんだよねおルセッ結構だけど、うん、<笑> 105も同じとこで買うと5万ちょっとなんだよねだから1万ちょっと出せば1505まで一気にいっちゃうんだよね1万円の差だったら1万ちょいの差だったら、まあ、クラリス買わんよねんって思う<笑><こは><笑>正直だからクラリスだからなんかこうコスパいいかっていうとそうでもないっていうね多分その完成品で組んでやっていうんそうそう ねメーカーから補給を受けるときが安いんだよねそうなんですポンプがグレードヒップになると重さがすげえ重くなっていくんですよねで今回のやつが、えー、前スラムの E タップで組んでたときはペダルなしで 6.4 キロぐらいだったんで今回ペダルなしで 7.5 キロぐらい 1, 1キロちょっと増えてるんだよね重さっていう意味ではスピードに差が出るかもしれないでも正直乗っててあんまり感じなかったし意外と 坂登れるかって感じがしましたし全然高い本当のサワをこれは感じの感じです<笑>まあ本当にコンプを良くする意味っていうと、はい、どっちかするとやっぱ重さ重さが軽くなってくっていうのがでかいかな、はい、あとフィーリングそうですね節度感みたいなのと全あると思、ね、カチカチってね、はい、やっぱそれはないよねやっぱシフト解転ぐにゃぐにゃって感じはするよ、ね、そ, そこの フィ ー, ーリングと応答性のスピード、ね。ううううススピーーーードだだっったねそそそそのののののののははははもすすごくくかかしいい実本本当当速さにににとと直結しなななけけどど気うう気分的なところでは使わせてれれるる、ねね、る人だったら思ま、ね、イダ どっちかすると見た目のとか自己満足とかそういうところになっちゃうので、ね、<笑>まあレース出る以外だったら、あんまり本当にいらないのかもしれないなと、でもまあ、そういうところに金かけたはなっちゃう<笑> あ, <ー><笑>あとは、本当に厳しいときとかもつらいようなことになっちゃったときに、ねあれ、どんだけ助けてくれるかってとかいうのはう、ね、すごく機材の ね, ね、そうそ う, そ う, そ う, そう。 タッでカチッとってくれれば本当に疲れた時は楽だもんね。